2023年 G ショックは40周年を迎えます。40周年を記念して、さまざまなラインアップを横断する企画テーマを設定いたしました。それは「フィロソフィールボーン」です。歴代モデルや G ショックの過去に敬意を払いつつ、現代解釈を加えることで進化させ、蘇らせるというコンセプトです。初代の DW001 のコンセプトが「カプセルタフ」という 多方面からカプセルが包み込むように対衝撃性を持った構造で考えられていまして今回はそのコンセプトから進化を遂げて新しくカプセルタフ×コアタフという考え方のもと GB001 を立ち上げました初代 DW001 のコンセプトであるカプセルタフはケースを樹脂で包み込む対衝撃構造を採用し二色成型のベゼル ササーーーモモセンン機能をモチーフにしたベゼルデザインメタルパネルがインサートされたバンド装着性を考慮したバンドのウィングそしてバックカバーといった特徴を持つユニークなモデルでした今回はこの初代の DW001 の特徴を継承しながらも現在の G ショックの衝撃構造へ進化させましたこれまでのカプセルタフに カーボンコアガード構造やメタルカバードの構造を取り入れてベゼルの2体構造といった新構造も採用しました過去の DW001 と今回の GB001 のサイズ比較はこちらになりますベゼルサイズでいうと過去のモデルから約 97% にベゼルをサイズダウンしてすっきりした印象に仕上げておりますさらに2体構造のベゼルパーツでは 一番上に来るベゼルがこれまでの DW001 の特徴でもある二色成型ベゼルを継承しましまた今回ご紹介する3モデルにはイエローの仕様を除きベゼルの二色成型にスケルトン樹脂を初採用し内側のベゼルが透けて見える仕様となっていますそして今回のモデルの一番の特徴がこの 上のベゼルが取り外しができる構造になっているところになりますこれまで DWE-5600 などで採用されているフック形状で時計の三時側、九時側から固定するベゼルになっていてこのベゼルを取り外すと時計のケースに対してステンレスのいわゆる下のベゼルがセットされていますステンレスのベゼルに交換構造のあるプラのベゼルが付くという ベゼルがベゼルを覆い囲むような二重のベゼル構造になっていますこのユニークなベゼル構造によりベゼルを取るつけることで西を楽しめる一商品で二度おいしい仕様になっていますまた過去にもベゼルを交換できるモデルはありましたが一番上のベゼルを外して使用できるモデルは今回のモデルが初となりますさらに バンドについては交換可能な構造を採用しました今回 GB-001MVE は交換バンドセットの特別ボックス仕様になっておりお客様でもバンド交換が可能なようにケースから出ているウィングの形状も見直しておりますまた DW-001 ではバンドに金属パネルをインサートしていましたがパインレジンパーツをインサートすることで バンド周りの強度を配慮しさらにさまざまなモデルで展開している技術を採用することでバンド交換構造を実現しました文字盤は大きな文字盤とリングの2体文字盤の構成になっており左上にある液晶では遊び心のある積み上げ式のグラフィックで秒数をカウントする必要になっていますそして今回のモジュールは BLE と LED バックライトに進化したモジュールを搭載しておりますまたモジュールの小型化や外装技術の進化により過去モデルより機能を搭載しながらもサイズダウンした形状にまとめておりますこちらがそれぞれのパーツ素材です上のベゼルはウレタン中のメタルのベゼルはステンレスですケースはカーボンファイバー強化樹脂を採用しています バンドはウレタンにファインレジンパーツをインサートウィングの部分とバックカバーに関してはそれぞれウレタンを採用しております細かいパーツの仕上げについてもこだわっておりますこちらのシルバーモデルはヘアライン仕上げやミラー仕上げを行いゴールドモデルはすべてミラー仕上げなどモデルごとに仕上げ分けを行っております 以上40周年を機に進化し復刻した g d 0 0 1になりますぜひお手に取ってご覧ください